ここに名もなき巻物あり内に記すはいまだ結びの見えぬ物語その顛末に望む石師あらば己が手を持って開封せよ。 戦いがあったかつて別れがあったそして再会があった再会は未来への道 未来を抱く新芽に育たん新芽はやがて陽へと伸びゆきまた新たな忍びが始まる。 <笑>油断したな金色お許しを。 さっさとサラダたちと合流しねえとなゲームやってて遅れたことがバレたらまた怒られちまう集合場所はコのハの門だったよなあれサバイバル演習場に直行だったっけまあ行けばわかるか ならはあ惜しかったねまだまだ個人の力に頼っているな大切なのは仲間とのチームワークだぞこれ仲間と言われても一人足りてないんですけどねそれ今言わなくていいから 大体あんな遅刻男がいなくてもこのハマル先生くらい遅刻男がなんだってっ、えーっっ！奇襲は失敗か！あれだけ大きな声を出してれば奇襲じゃないよね。いや、逆にその大胆さが次の他影としての器を表しているのかな。他影になるのは私。 ボルト、あんた遅刻だから大遅刻細かいこと気にするなって行くぜサラダつけ。このハマる先生を倒して遅刻のことなんか帳消しだってばさ<音声><音声> こいつも力だなっそ今の力よ今どうせ<笑>い<くぞ><笑>こた例のしっ度か。 の術をを使えこれで攻撃を回避するんだこれ変かれしううこいい ヘ、う、ッ、ん、やっぱ俺がいてこそのこのハマルハンだってばさそうだねやっぱり七代目ホカゲの息子の君がいないとね四国男が偉そうに何言ってんだかつうかあんたなんで遅刻してきたのよまさかまたゲームやってて遅れたんじゃないでしょうねまっ まさかなことあるわけねえだろじゃあなんで顔を背けるのよあん い, いやお前たちは仲がいいのか悪いのか正直チームワークはまだまだ改善の余地があるがだが今の強さなら今度の んはいこのハマルです無線連絡何だろうええ 了解しましまた緊急任務だどうやら近隣の村にクマが出没し田畑に俺たちはこれより現場に向かいそのクマを捕獲するクマ俺が先行するついてこい今回の任務もボルトなら楽勝だよね何せ時期ほかげなんだから。 はの僕はてっきり君がほかになるものだと思ってたけど君の祖父も父親も里で一番偉い一番偉いとかなんだとかそんなの関係ねえよ。 一番地形とこにあるもんを見られねえほかげなんてだせえんだよクソおやじ それでそのクマ捕獲は誰に行かせたんだコノハマルの班に行かせたあいつには例のアレを持たせているからなデータ取りにはちょうどいい<笑>もうそろそろ里に戻ってきてもおかしくない時間だ これクマだからパンダだろいやだからこれはパンダに見えるクマだからいやいやどっからどう見てもパンダだろうがよこのハマル先生あのクマパンダの捕縛に使った人グはああオレかあそれ私も気になってたんです 私たたちとのの演習の時も使ってましたよねこれは科学任務班の試作品この任務の中には術を封印した小さな巻物が収められていてな極端な話チャクラを持たない一般人でもこれを使えば術を使うことができるで今回はそのデータを取るためにお前たちやあのクマ相手に使ってみたってわけだへえさてとりあえず 演習と熊捕獲任務は完了だこれより7代目に報告に向かう俺は先に事務処理を済ませておくからお前たちは追って捕獲室に来るようにはいいいなボルトえいえい、分かってやすよそれじゃ あ, あとでな またのお貸しよ 遅かったな大体の報告はこのハマルから聞いたご苦労だったなみんなもう簡単な任務でございましたよ俺一人だってやれたんだあんな任務忍びとして大切なのはチームワークと根性だ修行も三人で連携を 修行なんてしねえでも俺ってはいきなり影分身で3人になれたし封筒にライトン最近は水いとんだってこのハマル、お前いつもこいつに何教えてるえいや<笑>俺のこと知りもしねえで先生のこと責めてんじゃねえよちゃんと見たこともねえくせに 大切ななのはなそれより父ちゃんとして大切な日だろ今日はひまわりの誕生日まで忘れたら俺が許さねえ失礼します七代目<笑>片付けか 科学任務班班長として折り入ってお願いがございましてこの度の中任試験に我々の科学任務の使用を許可していただきたいのですこれを使えば下人に過酷な修行をさせることなく忍術の幅も広がりますしパフォーマンスとしても駄目だ中任試験はパフォーマンスじゃねえ忍びを育てるためのもんだ そうですか。失礼しました。父ちゃんの脱成時代とは違うんだよ。おおいオルト。 頭が硬すぎんだよ、クソオヤジボルトあんだよ勝手に出ていくんだもん、あんた別にいいだろ、任務の報告も終わったんだしよ住任試験の告知聞いてないでしょ住任試験このハマル先生が僕らのことを推薦してくれてるらしいよ ふん興味ねえなそんなに七代目に見てほしいなら就任試験で見せつければいいじゃない就任試験を勝ち進めばおかげ観覧のもとで手合わせが行われるんだよね確か。 じゃない七代目だってボルトの活躍を楽しみにしてるって分かったよ出りゃいいんだろ出りゃよチってあんたどこ行ってんのよ 試験に出るって決めたんだからさ修行とかやんないの今日は大事な用事があっから家に戻らなきゃいけねえんだよ修行はまた今度だ大事な用ってあ、誕生日 よっ、わかってんじゃん。 ろうそくの火を消していいぞ。うん。影分身。ボルト。な<笑>ぜ母ちゃん。お父さんは里のみんなのためにずっと頑張ってる。 決してあな た, たちをないがしろにしているわけじゃないのななんでなんでで俺の父ちゃんがおかげなんだよ一日中机の前で偉そうにしてるだけだろ誰でもいいじゃねえかおかげは大変な務めなん代々伝わる里にとってとても大切な存在なのよ。 じゃあ、おかげの子供たちにも代々このくだらねえ状況をありがたーく伝えてきたんだろうよそういやじいちゃんもほかだったって言うけどさ父ちゃんがガキの頃はほかのじいちゃんはこの世にもういなかったって言うじゃんそうしたら親子のこの楽しい状況も知らずに住んでたんじゃねえのかな確かに大切な日にお父さんがいないあなたはお父さんの時とは違う あなたにはお父さんがいてくれる俺はいいんだでもひまわりにはうん い, いやまさか今さら帰ってきてもおせんだよくそうやって。 そのすみません俺、父ちゃんと勘違いしてナルトの息子か名はう渦巻きボルトボルトどうしたのあもしかしてサスケくんナルトはいるかまだ他技室だと思うけどそうか邪魔したな。 ちまったやけに落ち込んでいるなサスケ何かあったのかいやていうかその質問は俺の方だ何があったんだお前が帰ってくるってことはこれは 家具屋の城の土産だ中身は俺のリンネガンでも読めん。それに気になるやからもいた。追っては来なかったが。この巻物は解読に回す。そういえば、お前のガキにあった昔のお前そっくりだったな。いや。 あいつはどちらかというと昔のお前に近いいややっぱりあいつは昔の俺たちが時代遅れなのかもなそれは違うな忍びの本質は変わらないお前のガキだとしてもそうだ どうだかねこの言い合いはおそらく俺の勝ちだってばようっすらとんかちがあの人は父ちゃんに会いに屋敷に向かったはずだったら帰りがけのタイミングを狙ってあのおっちゃんが本物か見極めてやるよし さて。むむむ よしここらで待ち伏せだってばさ今だああれうわっすげえけどまだまだ 壊れてんのか 何のマネだあの試すようなことしてすいません実はおっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあってそれでそのお願いがあるんだ俺を俺を弟子にしてくれどうしても倒したいヤツがいるんだ螺旋眼はできるのか それもできないで弟子はないなか簡単だってばさこの言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよナルトさっきの勝負まだ分からんぞ。 ほら、もう一度だ分かってんよしかしお前に螺旋眼を教える日が俺に教えをいに来た時は夢かと思ったぞこれ。ままあ俺もやる気が出てきたというかとにかく今は猛烈に螺旋眼を覚えてんだくーようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな ルトルがあんなに熱くなるなんて私も負けてられないあれこっちに歩いてったのにパーパーってばどこ行ったんだろう なんだああのさもしよかったらその修行をつけてほしいんだけど修行うんボルトと修行やろうと思ったけどあんなだしこのハマル先生はボルトにつきっきりだしこの里には他にも頼れる忍びはいるだろう。 アラダはあなたに修行をつけてほしいのよアママせっかく戻ってきてるんだもんねついてこい。 いいか修行といっても今のお前にしてやれるのは実践演習くらいだ十分始めるぞお願いします 組み立てが重要だ建設攻撃だけに頼らず飛び道具でのけ制も忘れなさ あったからと安心するな攻撃後の危機が最も危険だ敵はそこを狙ってくるはいはい、うう俺のチャクラ量は常に把握しておけチャクラの有無が勝負を決する無駄に使えば勝利は遠のく はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあは 示さなきゃ私の本気をカタン豪華衆の術なーーりこんなところねこの手合わせは何よりも大切な一戦になったよパパパパパ。 お前にはこれで十分だろうこれで終わり正直なところ今のお前に教えることはないお前の強さは俺がよく知っているでも今はお前より導かねばならない存在がいる。 するな。<笑>また今度な。うん、ありがとうパパ。 はやこの大地に用はない金式行くぞ狙いはカグヤが取り損ねた畜生狐狩りだ おおう頑んれよ。 かせてやるー入りさてサスケのおっちゃんはどこにいっかな里にいればいいけどいなかったら森の中かななんかそういうとこが好きそうだし。 いた<笑>その目でしっかり見てくれってばさどうだ随分と小さいなそれでは螺旋眼とはとても言えないが できていることに最後まで話を聞かない奴だ しましたなるほどひどい話ですねでは私がいいものをあげましょうそれってこれを使えば。 その方に認められるはずですよこれからはクールにスマートに小さな労力で限りなく大きな成果を導き出す努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです若 あなたが新しい時代の戦闘に立つんです科学任務を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよその師匠気取りの方と七代目にもね 新しい和歌の実力を見せてきてくださいああスケのおっちゃんはまだ森にいるかなとりあえず行ってみるってばさ めんどくせえ。 さてよ っ, よっん て。 <笑>ここがまずは簡単に施設の説明をそう、いうのいいから早くやらせてくれよ<笑>お前の場合は習うより慣れろか<笑>了解だ 思い切り戦ってこい よししっかりとデータが取れたぜ今回はここまでだなお疲れ様だなボルト。 《今度こそ認めさせてやるってばさ!》 僕も少ない時間でそこまでできたな父ちゃんとは違うんだよ才能が確かにお前はナルトとは違うようだそう思いたくはなかったがえどうなんだよいいだろう弟子にしてやる すんだってばさまずはお前の実力を測るえでもこの前もやったじゃんあの時のあれが全力だというのか全然ちげえしあの時は本気なんか出してねえし だからだお前の本当の力を見せてみろ分かったよ前の俺と今の俺が全然違うことを教えてやる 生まれ変わった 忍術炸裂だってばさ。驚いただろう、俺の華麗な術の数々。 えだろ、俺俺は本当の力を見せろと言っただがこれがお前の答えってことだなどういうことだってばさななんだよ一つ尋ねるお前はなぜ俺への弟子入りを求めた なぜってそりゃ父ちゃんの弱点を教えてもらってそね父ちゃんに勝ちてえからだうっすらとんかちがうっすら何いいだろう望み通りこれから修行を始めるよっしゃ オルト遅いねあいつ今日が中任試験だってことまさか忘れてんじゃないでしょうねさすがにそれはありえねえってばさあんたまた遅刻わりわり思った以上に修行が長引いちまってさそうやあんたパパに弟子入りしたらしいじゃないどうなのよその成果は それは見てのお楽しみってことでずいぶん随分と自信があるようねじゃあその修行成果を示すためにもさっさと筆記試験をクリアしなきゃねえ筆記試験ってなんだよんなの一言も聞いてねえぞあるから書いてあるから中任試験の注意書きに そうだろう。修行ばかりやってたから筆記試験の対策なんて立ててねえってばさ噂によると筆記試験は認解の歴史が出題されるらしいねまだ開始まで時間もあるし復習したらどうかなつーか普段から認解の歴史くらい頭に入れときなさいよねむむむ ほら行くよ。木陰の屋敷の前でこのはまる先生が待ってる。 Yeah. あのな 3人中人試験の準備は整っているかそうか。